ああ。おかえり<笑>よしじゃあ登場するよ「タッタンタンタタンタンンタンタタタタンタン」終了 いやー、ちょっと、招待てぇって思う人いっぱいいると思う。今この状態だけだとね、それは大正解なんですけど。まあでも、毎日、お家に帰ってくるのが楽しそうとか、楽しくあってほしいから僕も。だからちょっと、今回こういう形を撮らせていただきました。やばい。<笑>まともにカメラ見れねえ。あ<笑>あー。よし。 じゃあ、この格好着て、量の改良を待ってみようと思います。量さんがどういう反応するか楽しみです。それでは、やっていきましょう。ほん。いやー、あのさ、いや、わかるよ。わかるわかる。翔太こいつ痛いわって思うのは正解ですよ。ま、あでもさ、ちょっとさ、いいじゃないこういう日があってもさ、楽しそうにやってんなって思っていただけたら、僕は嬉しいっす。<笑> ちょっと待って、いや、なんか、面白い。ちょっと、帰ってきた時に、わーってなりたいから、ちょっとここちゃんと閉めますね。グレタエンジンってことで。あ、緊張するー。どうやってさ、迎えればいいかな。おかえりーみたいなさ、え、これどうしたなんかあったみたいな感じで、出迎えよう。おかえりーとか、優しい感じの方がいいどっちがいいかな。まあでも、まあ、わかんないわかんない。まあいいや。とりあえず、帰り待ちまーす。終了。は<笑> 行ってくるよ。だいまー。おかえりー。あー。おかえり。<笑>んおかえり。ただいまおかえりあいい子にできたのー。そんな格好してー、お先 い, いただいてます。何やってんのよ。<笑><笑> な<笑>にそれエンジンを格好をしてお酒飲んで待ってたらどういう反応するか弾くわ<笑><笑>いやでもなんか似合ってるねすごい似合ってるありがとうえっ何どうしたのそれちゃんとあるからえー、<笑><笑>えー、え着ないよ着るよ着てご飯食べるのなんでよ着てご飯食べるんだよなんで着るよ 一緒に<笑>はい<笑>オッケー、うん、じゃあ、じゃあちょっとお願いします何やってんのよ恥ずかしいひにょあ、俺も着替えたほうがいいうんえ、切れるかなぁンルンルンルンルンルンルンルンル ン, ル ン, ル ン, ルン いや、ちょっと何やってんだよ。何やうね。あチューリップ組。そう、チューリップ組なの、俺桜なんだ。あ桜組さんなの。そうそうそう。あ、そうなんだ。仲良くしよう。うん。いた。なんだよ、もう。<笑>乗ってこいよ。乗れない。<笑>乗ってこいよ。ごめんごめんごめん。なんだよ、こんな格好までさせられてさ。うん。とりあえず飲もうぜ。<笑>そうだね。<笑>食べよう。え<笑>え。<笑> いやー、今日もヤクルトがうめー。あ、そうなのうん、大丈夫大丈夫。大丈夫な素でいてください。<笑> すぎるよねなんかその格好こんな格好で普 通,、うん、普通みたいな、うん、そうだね演じみたいなの演じなくなくどうするいいんじゃないしなくて<笑>そもそもさ、はい、なんでこれを着て待ってようと思ったの、うん、そもそも、うん、なんでえこれでさ何興味あったとか言ったらさ問題あるじゃん<笑><笑>あそういうのが好きとか、うん、そういうのけじゃない、えー、いや興味なくはなくもないんだけどもそうなの、うん やばくない、はい。いや、言えて俺さ、うん、俺今年39なのよ。えっと。<笑>いや、まだまだまだまだ<笑>。まだま だ, ま だ, <笑>ま だ, だ。まだ38。今年39になるんだけど、うん、こんな格好してていいのかな。似合ううん、似合う、うん、似合う似合う。似合う。似合う似合う。いいじゃん。いいんだよもう。いいんだ よ, いいんだよ別に。たまに着ようかな。いや、たまにはやめろよ。<笑><笑>ひょうにょう 今度翔太が帰ってくる時にさ、この格好で待ってようからどうせ絶対なんか、うん、ふんみたいな、すん、何も反応しない<笑><笑>、まあ。今日は寒いから鍋にしてみました。ありがとうございました。うん。うま、ん、い、うんうんうん。お腹すいたんですよ。うん、テンションお願いします。でっしょ。いいよ、ズボンで拭いてくれないよ一枚。一枚だけ、一枚だけ。ズボンで拭いとけない、俺ズボンで拭いたよ。なんかさ、こういう居酒屋とかありそうじゃない、うん 探せば、うん、幼稚園居みたいなそうだ、ね、確かに保育園居酒屋みたいな確かにうん あ, るそうありそうありそうしよしで、えー、きたありがとうーせーのいただきます<音声>いや、よ ト, トップでトップトシタキ美味しそうね、美味しそうだよねきのこたっぷりになりましたいいね食べるねあ、食べて、食べてどうあ、美味しいレンジがキムチ鍋食ってるあれこれキムチ鍋なのうん、うめ てっきりシチューかと思う温まるうんひょうにょう え、翔ちゃんはさ、うん、保育園の時から男の子が好きだったのあー、まあそうだと思うよ。なんかさ、同級生っていうのかな、うん、好きな子とかいたいや、うん、その好きっていうのが恋愛対象としての好きなのかとか、<笑>うん、なんか人としての好きなとかっていうのがさ、まだ曖昧じゃない、そこら辺の時期って。まあ、そうなんだね。そう。でも、例えば遠足で手つないで、歩いてたりとかするのはさ、全然嫌じゃなかったと、うん。あー まあでも、それくらいの小さい時はさ、うん、まあ男の子同士とかさ、うん、で、手繋いでてもさ、なんの違和感もないもんね、うん。なんだろうね。うん、小学生くらいからかな、意識しやすいの。うーん、どこだろうね。うん。うん、あか、うん。うまーい。うまーい。少量しょうちゃん、しょうちゃん。うん、何おままごとしよう。いいよ。何する<笑> <笑>どっから声出<笑>えー、そういう声じゃないの、えー、ーじゃあしょうちゃんは、うん、コックさんね、うん、料理作って、うん、僕に食べさせてうんじゃありょうちくんはなん<笑><笑>でそんな腹話術みたいな感じ<笑>いやじゃあまだ声変わりしてねえから<笑><笑>ひょうにょうなるほどね OK りょうちくんはうんじゃあお母さんねえ僕お母さんだぞ、うん 誰のお母さんなのそのコックさんのお母さんね。コックさんのお母さんなのうん。分かったよ。じゃあやろうか。翔太ママ翔太ママあん、ま、た、あまあまあ、お店ちゃんとやってんのねえ。全然 で, できない。助けて。 ちゃんとやってんの全然何も売り上げはちゃんと売り上げ確保できてんのママがお金出してくれるって言ったから。あんたそんな甘えってばっかりじゃダメよ。ママがやってくれるって言ったから。そんな親を頼ってたもん。いい大人でしょ、あんた。だってここママのお店じゃん。あんたに譲ったのよ。<笑>そんなほざいたこと言ってんのよ。やめろ、本気のアは。これは<笑> らい世の中ですやややややだやだやだやだやだ<笑>、うん、ょうなんか熱くなってきちゃった。うんうん は い, はいというわけで、はい、今回はここまでにしたいと思いま す, <笑>まーすそもそも何だったのこの格好と、うん、さっきのシチュエーション<笑>いやいやはいというわけで今回の動画が面白いと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしま す, しますインスタツイッターティクトクもお願いしますでは ま, またこんな格好してほしいっていうのがあったらコメント欄にお願いしまーす似合ってるって思ってもらえたら高評価もお願いしまーすね、うんえー